Hold up. <laughs> 승리탄력 デトロイトが向かってる。 I'll hold the seat. you God damn it.